今年は結成19年たくさんの出会いに感謝し20周年まで続く架け橋をメンバー一同共に手を取り合い心を一つにかけていきます今年のタイトルは「20周年への思いを込めてかけるとしました」降り注ぐ太陽は熱いですがこの太陽に負けないよう一人一人が心の太陽を燃やし大切な仲間と共に。 交ける笑顔で皆さんと盛り上がってまいりたいと思いますので何とぞご声援のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではまいります今一つの新しい歴史が幕開き我ら心ゆくまで踊り明かすさあ始めよう 話相談会2019「解ける!」「赤い一面燃え放りやすべる色に染まりゆくすべきし溶け出すよ」